異星人が提供するエグゾフレームは我々に違う技術の選択肢を与えてくれたどの技術を選びどう活用するか我々にはそれを決める自由が必要である技術こそがイデオロギーなのである各国の軍隊のみならずテロリスト民間軍事請負い業者ありとあらゆる戦場で何者かがエグゾフレームの運用戦略を指南している パキスタン山岳部隊の異常な操縦連動ゲリラや民兵組織における普及と浸透の速さ誰かがエグゾフレームで戦争の形を変えようとしている現にエグゾによってこの世界を変えようと地球に紛争の火種を撒き散らしているやつがいるそれが例のドこロので 君たたちは何を解明したんだゲルシステムのちょっとしたことよ裏には間違いなくアザニアのライラ・レシャップがいるそれに気づいているのは俺たち海兵隊だけだだから俺たちはヤツに対抗するための装備を持たなければならない